はいえ、このて踊り子は全国23都道府県。<タイ> 150名が札幌集合を合言葉に集まりました札幌市民の皆さんうさこい相談祭り2月おめでとうございますおめでとうございま す, いま す, います全国でお祭りがない2年間を寂しい思いで過ごしてきたメンバーですが今日3年ぶりのこの市街地開催のうさこい相談祭り元気をもらいに来ました どうか皆様、元気をください、拍手をください、笑顔をください。 Thank you. in t h e not